はいっ創価の皆さん2度目のご挨拶でございます本日2度目のご挨拶でございますこのウォーターフロート会場七色しみ2度目の参上でございますえ1回目はもう本当に緊張しちゃって2年ぶりっていうこともあったんですけれどもいろんな各所をちょっと回ってきて2回目の演舞少し落ち着いて演舞できると思います七色しみらしい笑顔の花を皆様に おすそわけでございます。笑う門には福来たる。七色しみのみなはん。ほなぼちぼち。参、ま、りましょうか。見事笑顔の花を咲かせましょう。青毛や虹色。かかたいしょう。 ができます。約2年ぶりのこの創価の地でございます。なんだか素敵。けんちゃんとか頑張れなんてプラカードを出していただくと、緊張に緊張が重なって言葉も出ません。七色しいらしい。素敵な笑顔。この晴れの下で皆様。 ここから七色趣味でございます会場の皆様にも元気と笑顔をお裾分けでございます。<笑> なおれ会場の皆さん声は出せないですけど最高の拍手ありがとうございました七色七味でございました、はい、七色七味の皆様心温まる演技ありが